じゃゴムメイクスタートしますめっちゃ揺れるんだけどでも無理じゃん やっててそしたらえー、5分とかやったことないんだけどいつもね1時間ぐらいかかるからコンシーラーで鏡がない。 てクションてておー揺れ る, 揺れるーんんいいんじゃないトラハドウが完成 めっちゃ売れるんだけど。やばい。えもう一分三十五秒なんだけど。もうね時間ないときはこのペンシルで。う漫画でもおっかで。えや ば, いやばいやばいやばい。 難しいお、赤信号だ今だいつもはカルダーなんだけど でも無理じゃん。も書いたら。シャドウ。もうね、一色で。こう済ませて。やばいやばいやばいやばいやばい。やばい三分だ。 けど、それは嘘だ。はい、したらとりあえずチークのとこ。チークは。チーク塗っといたらもう血色良くなるから。適当に塗って、はい。オッケー。じゃあまつげえ、五分ってこんな短かったっけ。 いつも前爪だけで5分かけると思うやばいやばい4分4分4分じゃあもう今日はナチュラルにね上だけやってあら最後にエリックどこ What's now? y e a I'm gonna take it. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! h Ah! Ah! a Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! h Ah! Ah! h Ah! a Ah! Ah! Ah! Ah! a え5分ってこんなに早かったんだねこんな感じで私のパッパと5分メイクが完成しましたまあ化粧してるっていう風に言ってもいいんじゃない多分ねいつもとまつげが全然違うからあと一番難しかったの眉毛かなやっぱ車の中揺れるからチークとリップさえしとけばまあなんとか完成っぽくなるっていうことに気づいたので皆さん 本当に急ぎのメイクアップするとき、ぜひぜひ参考参考にはならないと思うけど。と<笑>いうことで、いいねと、高速ボタンもお願いします。ままた次の動画で会いましょうじゃあねー